痩せたいよって思ってませんか実は体重が減っても体型があまり変わらない人って多いんですよ。一番大切なのは重力に逆らう筋肉を鍛えることが必要です。それは抗重力筋といって体の前側に2つ、後ろ側に3つあります。これを今回しっかり鍛えていくことで体重が減らなくても体が引き伸ばされてスタイルよく見えてくるんです。 そこに加えて有酸素運動効果がありますからもちろん脂肪も減ってきます一石二鳥のメニューになってますんで立ったままスマホ持って一緒にやりましょう3回ずつ床を踏んで足を入れ替えます3回ずつ床を踏む感じですグググググって感じでスマホを見ながらゆっくりいきましょう に力をかけることで体は逆に上に上引き伸ばされます重力に負けない体を尽くしていくと身長も伸びますし肩時代や反り腰も解消されてきますのでマイペースで一緒に最後まで頑張ってみましょうコツコツね筋肉を使っていくと体が軽くなってきますので。 今度は前後段段バランスも取りながらやっていくんで腹筋お尻の筋肉も鍛えられます。 はい、まあ、この有酸素運動としてもねこういうメニューをやっていくと効率的にねバランスよく姿勢正しくやることができますしもたこれ簡単にねやせることができますの、ね、でこちらいきましょうはい、反対も一緒でやす ぐらいねリズムが変わってもいいですから ね, なかね床をね踏む感じでしっかりねグっと踏んでください重力にらかる力がねきますこうやって入れるだけでも腹筋もちゃんと使ってるんで反り腰の改善もねなってきます。 体重が減ってもねスタイル変わらないよっていう人多いですが体重変わってなくても絶対合っておれる人ももちろんいますからここは姿勢がね関係してますので姿勢からね正しくやせましょう OK 今度はかかとをねトントントンする感じ かかとをねどうすかってあんまりかかとはね高く上げなくてもいいですよ2日ぐらいね浮ればいいからね体の上に引っ張いながらねかとか、ね、うんうんうんうんうんううんうんうんうん 結構ふくらはぎを使って体をしっかりね、身に持ち上げて軽くするふくらはぎを使ましょう OK 今度はね、1回打て床を組みましょう 座れにくいお尻にその筋肉がね鍛えられてるの で, で骨盤が自然と持ち上がります足が長く抜いて肩幅の膨らみがね減ってきますんでそれでお尻の横を使って綺麗に体を変えていきましょう。 もののししう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうし度、う一度、も回一度、もう一度、もうの度、もう一度、もう一度、もう動かすっていう一度、ね、う一度、もう一度、もう一度、もう一度、ま、下がう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 歌詞って動画書いのるんだから全て骨盤にありますから動画読みを鍛えましょう、はいた、はい、もう一緒です、はいはい 回しにくいよっていう。のがねあるとやはりどっちかのがとう。がといのでがとう、ねっくるでね。ありがとう。ありがとう。ありがう。ありとう。ありう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありとう。ありがとう。いりがとう。ありがとう。あね。がとうてすで。ありがとう。ありがとう。でりがとう。ありがとう。ありがと まで頑張ってください<音楽>今度は片足ずつね足を後ろに回します 体がついていかないようにゆっくり回しましょう腰から上は正面向いたまま足のラインの悩みっていうのはほとんど股関節から来てますからしっかりねお尻の横を鍛えて股関節を開くようにした方がちょうどまっすぐになりますので。 オーテック X 脚下半身ボトの人はねしっかり今回のメニューを何度もやってください OK <音楽>今度は横に足を。 襟巻きとかけみたいなねこういう動きになりますお尻のね斜め後ろがねちょっと違和感あって使ってる感じがあればバッチリーですマイペースでねいいですからね結構これはねつらいんですよね OK 腰をブラブラリセットしましょう結構股関節前の筋肉が弱いと股関節がね少しだるく痛くなってくるのでちょっと一回リセットをね、はい、しましょう やっていきましょう。上にね、力を抜いて。よっしゃ今度は片足を水平まで上げたら、少し止まって。素早く足振り返ります。ピタッと止まったら。 えまっとく時間はね任せます同じようにしてもいいですしもう少し早くね足を入れ替えてもいいですできればね簡単な足は伸ばしたままこれでね反り腰が解除されてしまうので、はい、パッと足を入れ替えると体幹がすごい鍛えられますから。 引き伸ばすね。力が力。引いていきます。パッ。パッ。入れ替えます。今, 度は今の感じで、足を軽く伸ばしたら、入れ替えます。足を軽く伸ばしたら、止まって、入れ替え 前の喉がが、ね、てくると思いますが体のバランスを取るためには前のものの、ね、筋力が必要です。ですがスクワットだったらね体のラインが悪い場合太くなることがあるのでこういう、ね、太くならない前のものだい大体直筋を、ね、使うことがね足はとても大事です。体を正しい 今度はいパパししこれ体幹がめちゃくちゃ下になります。 今お腹触ってみるとちょっとシュッとしてませんか体をこう正しくね使うとこの今作っている正しい姿勢がね日常的に作れできますで、ね、パパッと、ね、早く動く OK 今度はね上半身と下半身の力をね 見て、後ろに回す感じで。肩を後ろに回す感じ。ちょっとですからね。体を垂らす筋肉はね、心地いいもことにして脊柱維筋という筋肉がね、あります。なので背中が硬いとね、そこの筋肉が動きにくいんで。 Okay. 最後前後に体を動かしましょう。 これで最後 ね, でねー、OK、とっても効果的なねメニューが全部今日通ってますので 体重が減ってもね、見た目が変わらないっていう体にならないようにね、その動画を1日1回でいいですから、頑張ってみてください。必要でしたね。2回に1回の方でいいです。はい、お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。綺麗に痩せますんで、続けてみてください。